世界史面白たなしの歴もです今回は中世ヨーロッパ13世紀フランスの王様の話です中世一のイケメン王フィリップ四世この王様西ヨーロッパの国々が中世から近世へと移行していく過渡期のキーマンで世界史的に結構重要な王様です福神に強行を殴らせたというとんでもない事件を起こしたことで知られています 強大な権力と威厳で西ヨーロッパ各国を従えていたローマ教皇を怒りのあまりに死なせたアナーニ事件時代が動いたエポックメイクな出来事はフィリップの命令で遂行されましたフィリップ・ルベルつまりイケメンフィリップこれはベルサイユ宮殿に残る肖像画ですがちょっと鼻筋通り過ぎただお父さんもひいおじいちゃんもこんな感じです。確かにイケメンで 背も高かった模様。ただし、性格がえぐい。英国非常、身勝手自己中、膨大な借金を踏み倒すのに、ユダヤ人は追放するわ。テンプル騎士団は火炙りにしちゃうわで、やりたい放題な王様です。このイケメン普通王、野望のストーリーを紹介していきますが、今回に続いて、フィリップのライバル、英国王エドワード一世や、 悪徳教皇ボニファティウス発世についても動画をアップしますのでチャンネル登録よろしくお願いしますフィリップは1285年13世紀後半に勇敢なだけが取りえのフィリップ3世の次男として生まれます生まれたのも死んだのもパリ郊外のフォンテーヌブロー今だとパリから電車で30分のところですがこのフォンテーヌブローは王家の狩猟地として知られたところで ハンンティィグ次のフィリップなならでではな場所です。世界遺産に登録されている宮殿と庭園は後世のものでフォンテーヌブローに広がるこの森がフィリップゆかりの空間になります。フィリップ2歳の時に母と母のお腹にいた弟が亡くなり続いて一つ下の弟ロベールも亡くなります父王は悲しみから逃れるべく政治に没頭したので子供たちとは全く過ごさなかったようです。 3年後に父親が再婚してママ母ができますがなんとその2年後に長男である兄のルイが死にますそして8歳のフィリップが大位継承者となるのです兄ルイの死はちょうどママ母が男の子を産んだ年だったので、ま、ことしやかに毒殺説が流れます母親だけでなく兄と弟が死に残るはフィリップと弟のシャルルのみ。 そこに生まれた腹違いの弟は兄の名前と同じく類独殺説の真偽は謎ですがフィリップの幼い頃は恐怖や猜疑心に苛まされたのではないでしょうかそして8年の歳月が流れ16歳のフィリップはスペイン北にある小国ナバラ王国の女王でありシャンパーニュ伯爵でもあるジョアンと結婚しますこれによってフィリップはナバラ王国とシャンパーニュの共同統治者となるのですが このシャンパーニュを手にしたのが大きい。フィリップの野望に火を灯す一端となります。フィリップが結婚で手にしたシャンパーニュ地方ですが、この時代のヨーロッパ商業圏を見ると、いかに好立地なのかがわかります。十字軍以降、ヨーロッパでは大規模な遠隔地商業が展開されました。イタリアのヴェネチエアジェノバ、ピサを中心とした地中海商業圏。 ドイツのリューベッケやハンブルク、ブレーメンといったハンザ同盟を中心とする北海バルト海商業圏。そして、この二つの商業圏を結びつけるのが、内陸の商業圏の中心となった。シャンパーニュ地方の大きな定期地なのです。シャンパーニュは三方から川が流れ込んでいるので、先に挙げた。二つの海の商業圏から物資を運ぶのに最適なのでした。シャンパーニュが王家の直轄領。イルドフランスに隣接していたのもメリットでした。 フィリップにしてみればウハウハなジョアンの持参金だったわけです結婚の翌年父王が病死しフィリップは16歳でフランス王に即位しますでフィリップ父王は有望なだけと言われた王様だったこともありメイ君として知られる祖父の類旧姓をリスペクト我がフランスをもっと強大な国にするぞとまずは目障りな大陸内のイングランド領を奪おうと戦争を起こします 加えて古くから毛織物業で栄えるフランドル地方も手に入れようとしますがフランドルに原材料の羊毛を輸出しているのがイングランド当然イングランドはフランドル地方の応援をしますつまりフランスは北と南で戦争を始めることになるのですこのフィリップ4世イケメン王のほかに寡黙王とも呼ばれて口数のとても少ない人でしたただこの寡黙さには訳があり じっちゃんの名にかけて峡谷を目指すフィリップなんですが、サントの飯よりハンティング付き、狩猟のシーズンオフだけパリに戻って成をするという王様でした。とはいえ、いろいろやらなきゃいけないのは分かっていたようで、法律家や銀行家を集め、ザ・コモンダン・レジストナルを作り、もろもろ任せます。つまり、僕ちゃんは狩りで忙しいから、お前たち引きとけ、というシステムを作ったわけです。 だからフィリップ、詳しいことはわからない。静かです。つまり滅多に意見を言わないので、寡黙王と呼ばれたわけです。人によっては顔がいいだけの王様だから、何も喋れんのよね、と言い、実は裏での指示出しを悟らせないために、寡黙だったという見方もあります。このレジストという仕組み、官流システムとして国の中央集権化に大いに役立つという結果をもたらします。フィリップが望んだ、自らの手に絶対的な権力を持つ、 という野望に近づくシステムでであったのです実際この後に展開されるフランス絶対王政への道筋を切り開く仕組みになりました。フィリップ最大のライバルといえばローマ教皇のボニファティウス発生ですフィリップはボニファティウスの地堕落な性質も嫌悪してましたが教皇が西ヨーロッパ全体を牛耳るというのがとにかく気に食わなかった。そんな教会肉種もあり 対 イ, イングランドとフランドルとの戦費を調達するためにそれまでタブーとされていた教会・聖職者への課税に手をつけます教皇は教会に課税なんてあかんやろと直書を出しますがラーチェア・アカー次に老練な雨玉作戦でフィリップが尊敬する祖父類級生を聖人に列するという怪獣作に出ます一方のフィリップはローマ教皇が波紋の鞭をちらつかせながら落とすと フランスからの貴金属やお金の持ち出しを禁じますフランスにある教会からの税金や献金がローマ教皇のもとに入らなくなるわけですフランスの教会からの収入はかなりなものだったので旧した教皇は一見を案じます来る1300年を成年としローマに巡礼すればこの世の罪から逃れられると発表多くの巡礼者がローマを訪れバチカンの金庫を大いに潤しますボニファティウスはイエス・キリストを称して 自分の身すら救えなかった人が何をしてくれるだろうかと暴言を公言聖人と謳われた祖父類救世を崇拝しキリスト教の真の守護者は自分だと思い込んでいるフィリップは悪行ざんのボニファティウスや教会ばかりが懐を肥やしているのが断じて許せませんでした妥当ポニファティウスとフィリップついたあだ名がイケメン王サイレンス王からの経験をという別称です ヒートアップしたフィリップとボニファティウスの関係はついにアナーリ事件を起こすこととなりますアナーリ事件とは故郷アナーリにいたローマ教皇をフィリップの特診の逃れとボニファティウスの教会内の旧敵名門コロン家のシアルラが結託して吸収した事件ですこの時逃れが教皇に平手打ちを食らわせてとも大出したとも言われています何でも逃れの両親は異端者として火ぶりに処せられ その刑を宣告したのがボニファティウスだったとか野ガレにとってフィリップ王の命令は願ったり叶ったりだったわけです教皇を拉致後野ガレは教皇パリへ連行し弾劾裁判にかけると主張シアラはその場での殺害を主張して意見が対立します二人の対立が3日続くその間にローマからの帝政が教皇を救出しましたローマに戻ったボニファティウスですがあまりの出来事に憤し。 教皇のプライドズタズタで亡くなります直接の死因は肝臓病とも腎臓病とも言われていますが穴ありでの恥ずかしめが引き金になったのでしょうフィリップがえぐいのはボニファティウスの死後も断崖の手を緩めなかったところですその執念深さはすごいボニファティウスの名を異端者として教皇のリストから消しその骨を掘り起こして焼き その灰ををらすことと望んだと言いますアナーニ事件の後、とフィリップ36歳の時に最愛の王妃ジャンヌが亡くなります。死因は産直妊娠による障害ですがフィリップによる毒殺説もささやかれました7人の子供を授かるほど愛した王妃家に何らかの疑いが愛を憎しみに変えたのかシャンパーヌ地方やナバラ王国を独占したかったのか。 とはいえ、フィリップは再婚によって莫大な資産を手に入れることもできましたが戦費の獲得に終始していたにもかかわらず生涯再婚しませんでしたただ王妃の死後フィリップの冷酷さに白車がかかっていきますポリファティウス8世の死後教皇となったベネディクトゥス11世はわずか8ヶ月で急死死因は赤痢と言われていますが毒殺説も流れました 次に教皇となったクレメンス5世は当時英国領だったアキテーヌ地方出身でしたがアキテーヌはフランスの臣家でもありまたクレメンスはフィリップの若い頃からの友人でもありました。クレメンス5世は先のボニパティウス8世による直許の撤回や5年間の教会財産の所有権をフィリップに与えます。また教皇庁での優位を得るべく多くのフランス人を枢機教に任命。 ボニファティウス同様神類演者の徴用もはばかりませんでした1309年クレメンス5世によって教皇庁がバチカンから教皇の一つであるアビニョンに移されますアビニョンを保として知られる出来事でフランスをフィリップの圧力による移転と言われ保守と言いますがむしろローマでの貴族間の争いなど不穏でデンジャラスなローマの空気が要因とされています 過去、何代か前からの教皇もイタリア国内ではありますが多くの時間をバチカン以外の場所で過ごしています。聖書のバビロン補習になぞらえ教皇のバビロン補習と言ったりしますが教皇がイタリアにいないことを嘆いたイタリア詩人ペトラルカによる表現です。とはいえフィリップの干渉が全くなかったというはずもなく実際ローヌ川を挟んだアビニョンの対岸にはフィリップが建てたビルヌーヴ・サンタンドリー要塞が アビノン教皇庁に目を光らせています。ちなみに2020年山川発行の世界史 B ではフィリップの圧力で教皇庁を移転させたという説のままですので受験する方は報酬で覚えてくるフィリップが最後に目をつけたのがテンプル騎士団の資産ですテンプル騎士団は当時ヨーロッパ中に銀行システムを展開しフランスでは一時期国の金庫すら預け水筒を任せるほどの関係でした。 フィリップは膨れ上がる騎士団からの借金を長期数にしようと中長キャンペーンを始めます教皇の時同様異端の罪、偶像崇拝、秘跡の否定、同性愛などで告発フランス中のテンプル騎士たちを逮捕しその財産を差し押さえたといいますその後拷問による異端侵問が行われ騎士団は解散総長のジャック・ド・モレー他2名をパリのノート・ルダム寺院なるステ島で火あぶりの刑にします この時モレーのたびを発し絶命したと言われています。モレーの呪いなのかフィリップはこの日破りの刑の8ヶ月を大好きなハンティングの最中に脳梗塞で亡くなりますクレメンス5世に至っては刑の翌月死亡しかも遺体の置かれた教会に雷が落ちたと言われていますフィリップに残された4人の子供たちも息子3人は全員フランス王となりますがいずれも短命でカペーは断です インングランド王妃になった娘のイザベラが王位継承問題を引き起こし普通へ100年戦争の悲劇となります。